今回は、童話にお金を払っている企業についてお話しします。まず、リストを出します。これが愛知で、これが大阪、そして東京ですね。 で、これは一部です。同じようなね、組織がね、えー、確か、えー、鳥取市が、あと福岡にもあったと思いますね。これどういう組織かっていうと、同和問題企業連絡会、同期連っていうふうに言われます。ただ今、名前が変わってですね、えー、東京だったら東京人権啓発企業連絡会、えー大、大阪なら大阪同和人権問題企業連絡会、 で、愛知なら愛知人権啓発企業連絡会。人気連っていう言い方してますね。童話が人権に変わったんですね、後で。で、これできた経緯っていうのがまあかなりいかがわしいところがあって、で、はっきり言ってこれ解放同盟です。ブラック解放同盟に企業がお金払ってるっていうことなんですね。1975年、ブラック相関事件っていうのがあったんですね。えっ、ー、と、ブラックの一覧を、えー、企業の担当者が買ってたと。それで解放同盟から休断された。 それで落とし前としてこういう組織を解放同盟から作らされたんですね。だから実態としてはもうこれは解放同盟というふうに考えていただいて構いません。 ここにですね、この日経225に入ってるようなですね、このビッグな企業がいっぱい入ってるんです。ちょっとこれ見たらね、うわーっていうふうに思った人多いと思います。でもこれ事実だし、別に隠してることでもないんです。あの、普通にあの検索したら人気連のウェブサイトありますから、そこに企業の一覧入ってます。で、なんでこんなことになったのかっていうことなんですけども、ま、あの、ブラクチ名相関事件っていうのがね、 その、ブラックの一覧で、じゃあその、応募者の住所だとか本籍調べて、ブラックだから落としてたっていう事実っていうのはね、実はね、はっきりと確認されてないんです。で、実際ブ落ック相関買った人にもね、僕会ったことあるんだけども、なんか興味本位で買ったとかいうふうに言われてたんですね。で、それ、な、 得できますね、あのー。全国部落調査って、まあ僕はね、いろいろ裁判になってる、あの部落の一覧があるんですけども、えー、それについてもですね、買いたいっていうふうにね、僕に言ってくる人が多いんだけども、大体はね、なんか、それで部落民を判別しようっていうよりは、やっぱ興味本位ですよね。やっぱりなんか地元の部落気になる。で、本当ガチでない。 ガチで歴史家の人もいましたね。えー、ただ中にはね、ほんとごく一部なんだけどね、そのブラ民クミン調べ だとかなんか、結婚についてどうだのこよく話聞いてみ、聞いてみるとね、ちょっとそのスピリチュアル系っていうか、なんかそういう系との人ばっかしですね。なんかちょっと精神がちょっとおかしいというか、陰謀論系のそういう人ばっかしで。まあ、いわゆるね、まともな企業の担当者でね、本気でそんなブラックだから落とそうっていう考えの人って、実はあんまりいなくて、やっぱり当時も興味本位で買ってたんだと思いますね。で、その結果、 こうなったのかっていうと、まあその差別をしたって言ってえー。9段階でその時はあのまあ、当時の労働局なんかもね。相当解放同盟から詰められてですね。それでまあ落とし前っていうことなんです。で、それが今でも続いてるんです。もう。 50年近く前の話なんでね。ずーっとそれから、もう粘着されてるんですね。今に至るまで。で、やってることはもうこれは、あの、総会屋と変わらないです。だから、総会屋っていうのが、えー、2000年頃にね、もう一掃されたんだけども、この人権関係のビジネスっていうのはもう、その、今でも残ってるんですね。だから、まあ、もう総会屋の最後の取り出みたいなことになってるんです。で、もう名だたる企業が入って。で、こういう企業がね、えー、どういうこと してるかっていうと僕の知る限り、えー、まあ地域によって違うんだけどもこの同期連人期連の会費っていうのが年間数十万円ですまあ地域によりルール違うみたいなんだけどもその 企業というか、事業所の、あの、従業員数によって決まるそうです。大阪だと何十万円。多分ね、愛知もそのぐらいの金額で、東京はちょっとわかんないですね。東京もしかするともうちょっと高いかもしれないです。だから計算してみると、まあ何千万円ぐらいのお金を、えー、集めてるっていうことですね。各地域で、解放同盟が。で、それにプラスしてですね、やっぱ機関士買ったりだとか、 あるいは講演会あの、まあ、個人名を挙げると北口末広さん、前の解放同盟の委員長、近畿大学の教授ですね。あの人を講演に呼んで、まあ、その交通費プラス、一、えー、回の講演で10万円、20万円とか払ってるんですよ。その名だたる企業が。で、さらにその解放同盟のね、あの、ヒューマンライツ、ブラック解放、解放新聞買ったりとか、あとですね、なんか、 あの、まあ、その解放同盟の地元の人となんか交流会みたいなことをね、定期的にやったりして、まあ、UTM 系のその利益共有をしてる。で、これね、これもね、別に隠してることではなくてね、もう図書館で解放新聞とかね、解放同盟の機関紙のバックナンバー調べたらわかるんですけども、その、ドア枠っていうのをね、やってたんですね。まあ、今もやってるかどうかっていうのははっきりわかんないんだけども、まあ、事実としてね、この解放同盟の意識を、あの、息がかかった組織っていうのは未だに続いて いるわけだから当然まあ何らかの利益供与があるだろうって考えるのが自然な話でまあ月月じゃないわ年間何十万円っていう会員にプラス u t m k の利益供与がある。でそれこそね、えー、1975年まあそ の, その組織ができた直後についてはその まあ言ってみればね上場企業の経営者っていうのは政治的なパイプもありますよね。でそういうのを利用して、えー、まあ政府与党に働きがけをしてたんですね。だから この団体っていうのは、まあ、経済界のみならず、もう政治に対しても、その解放同盟が権力を振るう、その、まあ、権力のリソースとなってたわけで、まあ、今でもおそらくなってるだろうというふうに考えるのが自然なわけです。で、元々はね、ブラクチ瞑想館を買って球団された企業っていうのが入ってるんだけども、 でもその後にもね、ちょくちょくいろんな企業が入ってるんですね。例えば JR とか NTT とか。で、全部が全部ね、その入った経緯っていうのはわからないんだけども、まあ全般的に言えるのは何かしら解放同盟と。 そのトラブルというか、まあ、解放同盟にイチャモンつけられて休団された企業ですね。まあ、いくつかね、分かってる例だと、例えば JR、えっ、ー、と、JR 東日本、西日本入ってるんだけども、まあ、西日本だったら、その駅のトイレなんかにね、その、ま、童話だの、エタだの、そういう差別落書きがされて、それでなぜかね、あの、駅員、駅員というか、駅長なんかが休団されるっていうことがあって、まあ、そういうことであ、あの、入らされたっていうような経緯ですね。 あとはですね、例えば、なんかね、あの、応募用紙、会社のあの、応募用紙なんかに、その、本籍書くような欄があって、あそれは差別だっていうふうに言われて、それで解放同盟から糾弾して入らされたとか、あるいは、まあ、その、社員の間でね、差別発言があったとか、そういうことで、まあ、後でどんどんどんどん、 入らされていくっていうことがあるんですね。えっ、ー、と、あと、損保会社ですね。あの、損害保険会社なんかも結構入ってますね。保険会社の中には、ブラクチ迷相関買ってたところもあるんだけども、なんかね、保険会社が共同で調査会社を作って、その会社側になんか身元調査してたっていうことで、それで解放同盟から休団されたっていうことがあって、それ損保会社が結構入ってるんですよね。あとですね、最近入った例として、僕は把握してるのがですね、えー、 味の素の AGF、AGF が最近入ってるんだけども、これについてはですね、なんかあの、CM を作ってね、その、なんか、あの、女子高生を、なんか牛になぞらえるような CM を作って、それで、その、なんかちょっとね、あの、面白 CM っていう感じでやったんでしょうね。その、就職先が、なんか、あの、肉屋とかそういうような、 CM をやってそれでえー、なんかなぜか知らないけどですねあの途上えっとサの労働組合からあの 救団されて、東京のね。で、そこで、あの、解放同盟が便乗して、で、あの、落とし前として、同期連に入らされるっていう、まあ、そういう事例がありました。これが味、味の素ですね。味の素ですね。AGF ですね。で、あとはですね、です。コカ・コーラが入ってるんですね。コカ・コーラが入ったのは、なんかコカ・コーラの、その、なんかあの、自動販売機のね、 ほら商品の補充があるじゃないですかあれでなんだか大阪でそういう補充をやってたら地元の人からなんかちょっと話しかけられてそれでなんかねまあ西成だとねなんか自動販売機がよく壊されるみたいなことを言ったら差別だって言ってまあその声かけた人が解放同盟員だったらしいですよ。それが原因でそのコカ・コーラ糾弾されてかわいそうにあの同期麗に入らされてしまったんです。 で、まあそういう経緯っていうのは、あの、解放新聞のバックナンバー見ればわかるんだけども、まあ党のコカ・コーラに行ったら、あの、教えてくれなかったですね。でもまあもう丸分かりですよ。逆にね、脱退したケースっていうのもあるんだけども、ほとんどはですね、例えばその企業が倒産してしまっただとかですね、倒産してしまっただとか、まあ他の企業に買収されたとか、そういう例が多いですね。まあそれで賢治な例って言ったら、例えばあの、 シャープですね。シャープはあれ、外資に買われちゃったでしょ。それでシャープ、確かね、あの、脱退したんですね。で、おそらくね、これはもう積極的に脱退したんだろうっていう例もあって、 例えば、大津コーポレーション。大津コーポレーションってあんまし知らないと思うけども、あの、布団屋さんというか、寝具ですね。毛布とか作ってる会社ですね。大津コーポレーションってね、ブラクチ瞑想館買って、もう当初から同期連に入ってたんだけども、あの、2015年に抜けてるんですよね。で、なんか大津コーポレーションにね、聞いてみたらね、いや、そこはね、もう円満にさせていただいたんでって言って、なんかすごい、こう、ピリピリした感じで答えられたんだけども、まあでもそれはね、本当に倒産とかの理由じゃなくて、まあ自分からもう出て、 いくっていう事例ですね。あと、あの佐川急便、佐川急便はですね。2019年に脱退してるんです。これも佐川急便に聞いたらですね。まあ、総合的に判断した結果って言って。まあ、一応脱退したことは認めてましたね。まあ、でも企業が総合的に判断っていう風な。 あの言いい方をするっっていうのはまあちょっとお察しかな、まあ、佐川急便ってね東京佐川なんかでその事件なんかでそのまあバブルの頃かないろいろその反社組織なんかとのつながりがあって批判されたんでまあちょっとまあ今更ながらまあこういう団体に入ってるのはどういうものかっていうことでまあ脱退することになったんでしょうねあとね実は僕あの大林組 えー、あそこのね、株主になって株主総会で説明したことがあるんですよ。で、どういう説明、あ、あ、どういう質問したかっていうと、その、いや、いくら、その大阪のね、同期連に大林組お金払ってるんですかと。で、それを払うことで、じゃあどんな風なメリットがあるんでしょうかって言ったらですね、まあ、その、まあ、その核心部分には答えてもらえなかったですね、い, いくら。 あの払ってるのかとかとねじまああとはその、まあ、人権を大切にしてどうのこうのっていうまあそういう型通りの説明をしたばっかしでまあでも企業からするとちょっと触れられたくないっていうようなまあそういう感じの話みたいです僕もそのまあなかなかねこの企業担当者もこの話をすると口が硬いので言ってはくれないことが多いんだけどでも大体状況証拠として分かってることはあの解放同盟なんかのね えー、集会例えばあのニュースなんかで解放同盟のこういう大会がありました何千人集まりましたみたいなそういうことがねニュースになったりするけどもまあそのうちかなりの数がこういう同期連の企業から動員されてるっていうことですねだからそのあたりもその頭数を そ, そえるために政治的に利用されてるっていうことがありますし。 あとですね、なんか解放同盟のね、解放新聞とか、えっ、ー、と、あと、ブラック解放とかね、解放同盟の機関紙があるんだけど、まあ、そういうのをまあ、ね、毎月買ってて、で、それがなんかね、あの、社員に見せないように、なんかこう、あの、秘書室のあたりに、こう、あの、置いてあるとかね、なんか、 あの、捨てるのもなんか怖いからとか、なんかそういう話を聞くんですね。あと、やっぱま、NTT なんかもそうなんだけどね、えー、だいたいね、この同期連に入ってる企業っていうのは、あの、年に1回、そういう童話研修があります。えー、企業なんかでね、あの、社員の人で、 えー、同研修っていうのをね、あの、受けたっていう経験あると思います。いろんな企業で。で、まあ逆に言えば、そういう研修をやってる企業っていうのは、えー、同期連に入ってます。だからさっきのリスト、あの、ご自問の入ってる企業っていうのを、あの、称号してみてください。あの、おそらくそういう研修があった企業っていうのは入ってると思います。ただまあ、ここで出してるのは東京、大阪、愛知だけなんで、他にも福岡とか別の地域もあるので、そういう地域のものはまあそれぞれ調べていただくしかないんだけども、 もうまあそういった実態があるんです、ね、いや、まあ、すごいことなんですけど、もう、これちょっとね、話すとね、話しきれないんです。他にもね、僕、調べたこといっぱいあるし、あるしね。まあ、それは別に陰謀論でもなんでもなくて、それは僕、あの、図書館に行けば、そのソースがあるし、僕もいろいろ証拠は持ってるから、別に陰謀論でもなんでもなくて、事実だし、まあ、向こう側も別に隠してることじゃないんで、えー、こういうことは実態としてあるんですけど、あの、下の概要欄にね、あの、このことについて、あの、自転車でね、一度記事を書いたことがあるんで、そちらの方もぜひご覧に になっていただければと思いますということで今日はね童話と企業についてお話しいたしました